を選んでください、うん、てきたな聖オッケー ジータ力貸してくれホタラだよオラたちも合体するんだふざけんな貴様の合体だと二度とごめんだオラたち二人が合体して力合わせるぐらいでねえとあいつをぶっ出すことはできねえおえだって分かってたろチャンクス死 あ, あ 用心でないものに対する合体効果は1時間しか持たないのだいいことは1時間のスコだな1時間耐えてやるほらよベジータ1時間耐えてやる はっしゃーなにだお前が一人になったから、こっちも一人になったのエジット<ス><ス><ス><ス><ス>さあ、術をつけよう<ス><ス>またか、人間を待たぬのか 人間は常に神を模倣するなぜだ神が偉大なゆえか神が美しすぎるゆえかしかし悲しきかな哀れぬべきかな神が行えば善となることも人が行えばこれにな悪となり善となるのだ ねえなガーキだったもんでよさあ来いよにいてんだれおめえいけえのか 不死身のはずだろうそう我は不死身だ不死身の我に敗北はないお前を倒しすべての人間を消し去り永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ<笑>それはどうかな 不死身じゃねえし人間をゼロにすることもできねえよ大した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよお前は人でありながら神をもしぐ力をってしまったお前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ<笑>さればこそ我は本人を君と一つになることで人間の罪と 神々の失敗をのみに引き受けたのだこれぞ神の務めああ言えばこう言うだなああ言えばこう言うだなああこれにすべて宇宙のため世界のためなでやるのかよそうだ わが涙で世界は浄化されるがなだニロンこれが神だまだ1時間たっていますあ貴様がいす<笑>さあ君は誰に助けられといい 無念か俺は、うん、自分の弱さ私も不意もしないみんなを助けるために戦いみんなに助けられて生き延びてきた<笑>これが俺だ I got j e s e you freak out! 自分一人の正義にしたるお前に俺たちの一き